どうもサムライイーティングをご覧の皆様、こんにちはマックスです。えっ、ー、と本日は、えー、中華街に横浜の来るんですけれども、はいはい、今日ね食べ歩きの撮影やりますとか、はいはい、なんか面白い企画あってやりましょうとか、そういうふりはどうでもいいんですよ。<笑>さっき言っちゃう先生の全部言っちゃったよ。僕はね二、はい、日前に食もしてるんですよ。<笑>だからねここもそうだけどねここが結構すごくなってんだよ。<笑>だから、ね、場合によってはちょっとモザイクがかかる場面があるかもしれないですよ。で、あのー、はいよろしくお願いします。<笑> で今日はあの私服でございます、はい、ちょっと表でございます、まあ、緩い感じでやっていけばと思うんですけれども一応先ほどボートラ説明した「どうでもいいんですよ」のくだりが全部やることです今日も<笑><笑>はい。ちなみにゴリちゃんのちょっとははははははははははははははははい。ちなみに僕はこれナイキ ID って言ってあの注文して作ったやつですからねあっ勝っ カスタム。ちなみにこれは二百七十。でこれは着テーマですね。これは三つ星。これニュ ー, ーニューヨークで買ってましたよ。みんなスニーカー系 意, 意識高いですから。<笑>確かにちなみに僕のこの二百七十のテーマはいちごのショートケーキです。行きましょう。<笑><笑><笑>シャキャンドル。借金キャンってドル。これなんか。 今あのじゃあ始めようかっていう、はい、準備運動をするみたいな状態の時にいきなり見つけちゃったんですよねバンピンっていうか<笑>たっぷりの黒あんを皮で包みミルクをゼいたにトッピングして焼き上げました<笑>一番人気のお菓子とおばあさんが貼ってくれてますんでしかもほらえとえとのなんかおめでたいケース、ね、あとで僕ね、あのー、中華街で月平が僕大好きなんですよ月平ご存知ですか<笑> あのなんか薄い皮にぎっちりくるみのあんこみたいなあれがすごい好きでなんでちょっと今日もし好きがあったらあの月餅の食べ比べみたいなのしたいなちょっと思っておお前さん勝手だありがとうございまーす、うん、メンマ肉まんとかちょっと変わってますよ一押しは豚まんですか、ね、豚, ま豚まんですか豚まんで豚まんいっときましょう豚まんくださいでってんで今食べないですかなんで食べないですか<笑> 意識低いな熱っ<笑>熱いいいなでかいよいでっ<笑>んでいかっててててててててててちょっと。 思ってた割り方と違うけど、僕ね、知ってるんですよ。はい、美味しい中華まんっていうのは、まず皮がうま い, うまいか。めちゃくちゃ口ぶについてる。<笑>うん、<笑>あんまり美味しくないですね。<笑><笑>ごめん、今回ね、だめなんだ、俺正直行くんだよ。いい 俺, 俺はまだ肉食ってないじゃないですか。あ、行きます。はい なんもうかくとあっさり系ですね<笑>これつゆのとこめっちゃうまいじゃん<笑>これつゆのとこはものすごくおいしい上部だけはちょっとあれでしたけど上部だけの付き合いでこの肉まんを食べると あなたは上辺だけの人間になるよなん<笑>こんにちは。おい<笑>大正解ニコインじゃね<笑><笑>っ何ですかどこ行ったんですかも<笑>お、岡山桃太郎僕あの、ニコットニコット行ったことありますよ<笑>駅前のラーメン屋さんいっぱいここ結構地方ね、今熊本もああそうし、ね、楽しんでください<笑> ありがとうございますほらもうほら京都熊本岡山ゲッツ段情報行ったことあるとこだお、えー、かまち、えー、なみにあれですけど食べ歩きするって言ったのにゴリちゃんあそこでサンドイッチ食ってましたどちょっと美味しかったでっすおかかいいか言えったです<笑>今あの Y さんここ私服なんですけどおしゃれでしょ Y さん元モデルさんなんですよプロのダーツでモデルだんだん小出しにしていきますから Y さん情報え何ここ上海小籠包っすね 役 所, 所論法のお店うちくるとかもしツアーとかで出てるんだ僕行列嫌ャなんでやめます<笑> 今, 今日こういう感じでおまた豚まんがありますね<笑>豚まん多いですね豚まんちょっと気になるなちょっと見てみましょうこれ一番人気なんですかえ、はいね、でもな他にもいっぱいあるんですよカヒレとかでおすすめもやっぱこれですかこっちおすすめ、はい、えじゃあ南部鶏うまカラマンください ありがとうございますイエーイ2個目ゲットでございますんではいこれは食べ歩きしたいと思うんですけれども何あれこれ何すかれれれこここっっすかちちちちゃゃうう よ, これよこれれこれ1本2分3 本, <笑> 1 本, 1 本, 1本<笑> めんん、なないいいいいあるのかな、あううううまままままここれよマジででのだだっっっててるるるかかかぱみとかこ、うんうん、いいいうというわけで。このトレカラマンは ちょっとあの、おばあさんにレクしてもらいましょう。はい、<笑>もうこの辺からもうスタッさん巻き込んでますから、僕は。最初食えないですからね。いつも。<笑>このね。はいい<笑>ですよ。おい、えー。匂いがもう、さっきと全然違う。さっき匂いあっさりだったけど、これこってりな匂いする。こってり以上に硬いですね。<笑> 辛い辛いうまいなんかあんかけみたいなって思んだけどきますあ辛い<笑>難しいですよねこれすごいむずいんですけど何歳だろうなん か, なんか中華料理のバイキングにある出てきたよくわからないやつ<笑>よくわかんないやつあでも<笑>うまいか間違いでと俺はすごいうまいと思うこれ、うん、味, は味はうまいですね味結構濃いでこ れ, でこれあと 食レポとかできないです<笑>それ面白い、うん、それめちゃくちゃ面白い、うん、これ有名ですよねアンニンソフトクリーム行きましょ、うん、アンニソフト行きましょ僕とね僕の食べ歩きを振ったりしてるんで鳥、ね、坂もういらねえってぐらい作りますから、うん、<笑>すお願いします濃厚極めたプレミアムソフトクリームアンニンソフトいただきます 今日のテーマは正直です。正直です今日もですね。さあ。正直なレビューを。くうめ。で<笑><笑>、これはあげない。<笑>違うよ、超うまいです。あ。これはあの、質感も含め、クオリティやべえ。あ、うめ、プルぷるしてるんですよ。食感。ええー、本当セレクション。三年連続金賞受賞。 これ絶対食べた方がい い, 絶対食べた方が い, い海外の皆さんはもし中華街で食べた方がいいこれアンニードッグ好な人はこれマジでうまいっすよ間違いないっすちょっとこれはやばいこれはこれやばい今までで一番テンション上がったもう中華街まだ朝なのにね人いっぱいいるんすよじ、うん、僕ね、はい、中華街なんでおかゆとか食べたいんですよね今日おかゆおかゆうまいんですよ マリア俺も最初その今みたいな Y さんみたいなおかゆみたいなリアクションだったんですよおかゆに対して期待値がないから俺食べて気づいたんですけどやばいです調子変わります多分食べ歩きって面白いですねさあね食べ歩きももう本当終盤ですけど本当一日ありがとうございました今日もね本当にもう好きな言葉は幕ですからね僕は本当にもうあっ、ね、その子ですよねえおかゆあるよしちょっとね僕ねおかゆ食べたいな はいちょっとおかゆ、なんかおいしいところ探しません人生初タタタピピピオオオカカカじゃゃなないいいですすかかかあ、こんめっく ここここれれリリリッッッタタターーイーんんんん、だすかないですタピオかタピオかかか、でで結構いいいピうなっっっねね、ちょょ、とあの、ここのわらみってみらへしし俺俺俺俺はさカメラバッカ誰かみたいに、ね、遅刻しねえんだよこほら見てこのほら。 ロジー行きましいきょうのね食べ歩きのフィニッシュを飾るものを探してるんですよ今、まあ、できればできればなんかこれから流行りそうな中華街グルメ この辺にありますよ、はい、とトッポギとかあります、ね、なんでまだ辛いのかさと食べますか甘い<笑>の食べれないんでしょメッオッケー楽しいよね<笑>なんか、ま、こう仕事仕事しないっていうかこれでなんかこう成立させてくれる侍さんイスい最高だから衆議化しないじゃないですかそ<笑><笑><笑>んな緩いのダメだよ本日の、えー、食べ歩きのラストを飾りますのはこちら のウィーヴィレッジさんでございますはい。こちらで僕は今からこのオレオ系チョロス系アイスを食べますおおクリームうわうめうん、めこれうん。これ来年流行りますよ さはは、はい、は い, はーいごんんまず先に砂糖を全部というだけです。 ケううケチチャャッッププとととママススタターードドはは好みでですすすじゃあ僕いいいいききまま何回も<笑>じゃあ今からいただきたいと思いますぶっちゃけそもそも以上にでかいです。<笑> 正直な感想。おーおーおお伸びる伸びる伸びる伸びる。伸びるおお、これだか作るね。<笑>これだから作る。これだから作る。これだから 作, 作るおじさん。ソマ、<笑>なんか嫌だな。<笑>ま、美味しい。もう超うまいと思う。まあ答えは多分皆様だと思うんですけど、これいかがだったんですかね、こん今回のこの食べ歩きのああなかなかない緩い動画でしたからね。ちょっと米メン 初心の方はコメント欄にいただければ、俺にカメラを追って、今ワイさんが撮ってます。危ないああ、かかっ食べちゃうから。ああ、すごい。優しい、めっちゃ配慮してくださ、います。まあ、どう切ってんですかね。<笑>ただ、今回の撮影で、多分初なのが、マジで店とか決まってない、マジでぶっつけでやったんですよ。そして。 マジでめちゃめちゃ面白かったんですよ。これねぶっつけあれだと思う。何も予定しわからないでそのまわる乗りで下手したら違う店だったかもわかんないぐらい今日。全然。そうですね。それが流れ流れてここにいるっていうのはなんか運命なんですかね。わー。<笑>対決シリーズどうします？<笑>対決シリーズガチ対決するですよそうなんですよ。今どうするかって話してる。 Yeah. 1回目はガリュウさんとの、えー、と唐揚げ丼とパフェキングパフェ合わせて 6kg 超のガチ対決はいで、まあ、これもしかしたらピー入るかわかんないですけど、えー、とその次一つやらせていただいたのが佐野さんとの牛丼早食い対決、まあ、どちらにも共通していのもとにかく価値で大食い早食いとは 次どうするかで<笑>も<笑>とりあえずその二戦目のねガチ対決を決めなきゃいけないね。ちょっとと来年る思いまますけど。あガチ対決の方がガチ対決の方で進んでますのではい、うん。とりあえずえっ、ー、とまあ今回はオフ緩めの回でございましたけども、はい、またこうサムライティングえっ、ー、とチャンネルその中の動画は緩かったりガチだったりっていうのをうまく 分けながら皆様にお楽しみにしていただけるようなチャンネルにこうビヨーンって感じでお願いします<笑>この人とこういう対決してほしいとかもしご要望とあればぜひぜひコメントをさせていただい て, 見てみたいです別にこの人と絶対無理でしょって人とかでもいいので動くのはね我々なんで、はい、皆様の純粋な意見をお聞きたいですはいありがとうございますはい<笑><笑> デザートも食べたしおかほら複毛に悪いからああジェットコースターで 乗, りお乗るだって言われたそういえばあの先生にうん。<笑><笑>